それでは今日の後半の話で中国十三法の計算量の見積もりをしたいと思います。でこのお話は前回ですねその中国十三法での使ったそのモジュラー三法のアルゴリズムが出てきたときにその計算量の話が出たんですけれども、まあ、今日はその見積もりを実際に行うということです。 でえー、と一応、この中国女予定理、中国女三予算法 の, あのノーテーションを一応えと決めておきますと、えー、と N1 から NK があの R の間が R の源でま互いにそうですと、でそれからうーんと A1 から AK を R の源とするときにその、まあ、次の条件を満たす A を求めるというんですね。えー、と各、えー、と I イコール1から K までに対して、えー、と A を NI で割った乗用が、まあ、AI に等しいと。だから A が A A NI を法として AI と合同であるような、まあ、A を求めましょうというのがこの中国中3法ですの問題なわけですね。で、それからあとあの数の長さに関してはあの以下のような仮定をしておきますと。今出しました法の N1 から NK については 単、えー、精度としますのでそうするとあの Ni の n スというのはあのオーダーの1と表記することができますそれから上、えー、用の A1 から Ak に関してもこれらは単精度と仮定しましてそうしますと、まあ、Ai の長さも、まあ、オーダーの1と表記できます、えー、とそれであ と,、えー、と N1 から Nk の積ですね、n、の 長さなんですけれどもこの辺の長さはオーダーのラージエルというふうにしておきますのでこのことからその法の個数 k の値がオーダーのラージエルで見積もられることがわかります。でこういう仮定のもとで今回はその中国十三法の計算量をこのラージエルの関数として求める見積もりというのはここでこれからやることです。 いい で, で、えーと、一応、計算量の見積もりを行う際には、そのアルゴリズムを使い、あの見ていきます。順に追っていきますので、そ の, チャイその中国女三法のアルゴリズムをこう復習しておきます。で、えー、まず最初に、このステップ1ではですねその、まあ、その i が1から k までの間で、まずこの、えっ、ー、と、 これまで何回か定理で出てきました、この EI という値を求めることになります。で、まあ、求め方としては、えっとまあ、今までやった通りなんですけれども、えっと、N を NI で割った、えー、数を、まあ、NI スターと置きまして、NI を法とする NI スターの逆限を求めてこれ、これを TI と置きます。で、この、えー、逆限の計算は NI スターと NI から始まる、えーと 各で、えー、っと、それで ti が出たときに出た、出ましたら、この ei としては、この ti と ni スターの積を広大にするという形になります。で、これをその、まあ、e1 から ek までですね、繰り返して求めた後で、まあ、次のステップでは、この a1、e1 から ak、ek のその積を求めて、これがを a にすると。で、 最後のステップでは、この a をその法の積 n で割った乗与をあの計算しまして、これが答えになるというわけです。で、今度はその計算量をその見積もっていきましょう。えっ、ー、と、まず最初に、えっと、n、ステップ1ですね、ステップ一の各内科を見ていきますけれども、 えー、ここでその ni スターを計算するときの計算量を見ますで。これ n を ni で割っているんですけれども、とまずこれあの多倍長数を扱いますので、それぞれの数の長さをこうちゃんと見ていかないと、その計算量の見積もりが正しくできないことになりますので、まず そ, のそれぞれの数の長さを見ます。n はの長さは 先ほどの仮定から、まあオーダーのラジエルだったわけですね。それから、えー、と N i はあの炭素度数としておりますので、N i 長さはオーダー1ということになりまして、で、えー、とここではあのー、長さあたた多倍長数を単素度数で割るその割残ですので、まあ除算の計算量はこのオーダーの L ということになります。 でえー、と次のステップなんですけれども、えー、と次はステップ B で、拡張ークリットご情報を行っておりますが、えー、とここでも、のこの与えられている数の長さをこう見積もることになりますね。 そうしますと、えー、とまず ni スターの長さは、えっ、ー、と、まあ、オーダーの l と。それから、えっ、ー、と、ni の長さは、これ単成度ですので、オーダー1ということで、えー、とこれは先ほど、その事実だけ提示しましたけれども、えっ、ー、と、こういう2つの長さの数の入力に対する各種有っとご情報の計算量は、それぞれの入力の数の長さの積に比例するということでしたので、まあ、オーダー L ということになります。 で, しょうかで、えー、と次のステップ2の c ですね。2の c で、えー、とここではその ti×ni という乗算を行っておりますので、この計算量を見積もあります。えー、まずそれぞれの数の長さを見ますと、えー、と ni スターの長さはオーダーの l と。それから、えー、と ti のえと長さはオーダーの1です。なぜかというと、その、えー、と、 まあ、各所ユークリット誤助法を、うん、求めていきますので、えー、っと最初にですね、拡張ユークリッ誤助法の最初のステップですね。最初のステップは ni star をあの ni で割る序算ですね。ni スターというのは長さがオーダー L で ni が長さ1ですから、そうするとあのこの ni スターを ni であった乗用っていうのはその長さっていうのは この数の長さ以下になるわけですだから、えー、そうするとこの拡張器とご情報が出てくるあのこの乗与っていうのは、えー、とこの 3, 3番目以降の要素数の乗与っていうのは、まあ、オーダー1になりますので、えー、とこの ti もこの えっ、ー、と、オーダー1になりますかね。えっ、ー、と、ちょっとしません、まだ後で確認しています。えっ、ー、と、まあ、こういうふうなことから、その、上段 の, あの計算量は、まあ、オーダーの L になるということになります。で、えー、と最後、ステップ2で、この A1E1 からあの AKEK までの、あの、積の和を求めますけれども、 えー、とここでは、その、各 EI の長さが L と、それから AI の長さがオーダー1ですので、そうしますと、これまで、加算と乗算の計算量をやってきましたので、それを踏まえますと、乗算と加算の計算量の合計が、オーダーの L ということになります。 でえー、と最後に、えっ、ー、と、その a ですね、このステップ2の結果を、その n で割った乗用を求めますけれども、えっ、ー、と、a の長さがオーダーの l で、で、それから n の長さがオーダーの l ですが、えー、そうしますと、うんとこの時の除算の計算量は、えっ、ー、と、これも、あの、詳しくはありませんでしたけれども、それぞれの数の長さの ということになりますので、オーダーの L2 乗ということになります。えー、ということで、えー、と以上をまとめますと、こ う, いうえー、とこういうことになるんですけれども、うーんと、 結論から言うと、その計算量を L の関数として求めると、まあ、オーダーの L2 乗ということになるわけです。こ、えー、こまででしょうか。はい。ということで、あの、今回は、えっ、ー、と、まあ、計算量をまとめて、あの、解説しましたけれども、えっ、ー、と、序断の計算量と、 それからあと、まあゆっくりとご情報の計算量について触れた後で、えー、と中国十13法の計算量の見積もりを行いました。えー、と次回の内容ですけれどもあの、次回からまた内容がちょっと変わりまして、えーとまあ、最後の次回と次次回ですね、最後の2回はあの高速乗算法というあの高速アルゴリズムについてあの解説をしますで。次回はその中で、 えーとまあ、唐津波の乗算アルゴリズムというのを紹介しまして、まあ、特にその整数の乗算アルゴリズムと一年数多公式の乗算アルゴリズムについて紹介したいと思います。えということであの今日の講義はここまでしたいと思います。お疲れ様でした。